トイレでね未来でこっち来なさい。隅のうんこが回っております。ジョーイも上手に回っております。 たまった。ほら固まって。すごい。さ、まあ音しよね。いやあるよ。え？いや取ってる？取ってますよ。ああ、今なしでダメやねそれは。えー？ね？えー？やめてよ。無理。さあ今日はすみちゃんにお仕事をしてもらいます。さあ何をするのか楽しみだね。 大夢は、うん、持ってきた意味はね。えーお父さんの畑のほうれん草が育ってます。ストップお間引きやっとんの間引きしてくれてますよ。これが間引き 日光から撮ってないけど間引きとは種をまいて芽が出てきた時に野菜と野菜との間隔を開けるために隙間を作ることを言います、うん、めっちゃくちゃ汗 ね, ねじゃあおでんじゃは絶好調 よし一回スミを持ち上げてください。重い。隅を持ち上げてください。さあ仕事の後はどうなっとる？よいしょどうですかね。めっくではできてないです。できてないと、ね。この本当にマート内の間がどのぐらいの感覚で開いてます？開、うん、いてますね。開、うん、いてますねここ。 だまされるんだならこれはサボして行きたい<笑>そっちか<笑>あでも乗りそうだよあ<笑>来た来た<笑>めっちゃ手こす<笑>どうせ こ鼻の前にど ん, どんよし乗ったね。 わかるるよ。よちゃんん。ももく間違えほぼ<笑>が不思議そうに見てるわ。 え<笑>え。すみの、すみに畑仕事してもらうで、連れてきてもいい。<笑>はい。す<笑>み。 っはゃゃてあ、やばいスキッじ今日はすみちゃんに畑仕事を手伝ってもらおううかな、うんよよし、し出発だーよーし今日は、ま、びきをお願いします。 可愛いよね<笑>かわいい頑張ってやってくれてますね。 次の、あ、そこじゃっい方がいいかい感覚でいったよ。 みちゃん分かってるかな スミの仕事っっっっぷりどどううううででしししたたたたに雑雑雑だねいとところがかかかかかななない な,、うん、な, かなかスミにはちょ難そうですね。 昨日間まきしてくれたほうれん草のサラダは思ったよりも硬くてちょっと苦味があったけど栄養がいっぱい詰まってそうで美味しかったです残りは夜にバターソテーにしたいと思いますすみちゃんご苦労様でした最後までご視聴ありがとうございました。